平成30年3月11日、今月17日に阿蘇神社で行われる御世迎え神事の日降りで使うかやば作りが、一宮中学校の生徒らによって行われました。かやば作りを行ったのは、日降り神事体験交流実行委員会で、一宮中学校のボランティア委員会や部活の1年生から3年生までの生徒、 25人が参加まず中学生に、カヤの束ね方や、束ねたカヤの結び方などを教えました。そして中学生たちは、お年寄りなどに手ほどきを受けながら、背丈ほどのカヤを長さ40センチ前後に折り曲げ、長さ2メートルほどのわら縄で結んでいました。この日はは中学生をはじめ 神社関係者や実行委員会のメンバーらおよそ50人でかやたば作りを行いました作ったかや束は阿蘇神社で行われる御世迎え神事の際姫神様が神社に到着される時氏子や観光客たちがかや束に火をつけて頭の上で振り回し神様のご結婚を祝います例年ですと日振りは阿蘇神社参道一帯で行われていましたが 熊本地震で楼門が倒壊したために、昨年からは火葬りの場所を縮小して行われています。阿蘇神社の今年の火葬りは3月17日の夕方から行われ、今年も1200束の枯葉束が用意されます。